これはねまあしかしバックジャンプで逃げても普通にトマホで追ってくるの怖いっす、ね、ですね、うん、何なんなんですかねマジでまあもう相打ちなっても全然オッケーですね恐ろしいですねあ、恐ろしいですね<笑> さあじゃあこのまま、ねまあ一旦しこれ B のウィナーズ全部終わったんで、えー、B のねルーザーズは、まあ、あのー、録画してる台でやってるんで、はい、ちょっと飛ばして C のねさあ C のワーズのロックの普通のね、えー、ところに入っていきましょう、えー、C のウィナーズ1回戦ですね、オールドスタイル YUU ガイル、からあげ丸 S ホーク、ユリッチバイソン、武蔵小杉ザンギと、えー、120歳までやる。 黒岩ワン、ホンダ、ウェガ、ベガベガ大西 DJ、瀬尾淳純だからオールドスタイルは未来の自分たちってことですよね、うねうん、将来ああなってもスト2やっていたいよねっていう感謝の気持ちで、ね、あさあ120歳までやるチームはまさに優勝するんじゃないかというところで、さあ瀬尾さんがね出てきましたね。はいえーまあ、瀬尾さんが結構 あのー、エンジンかかるのが遅いんじゃないかという、はいはい、そういうことでおそらくね先方、はいはい、気持ちよくまずね気持ちよく動いてもらっ て, っているところなのかなとク黒イワンさんとか大西さんは多分あんまりあのエンジンとか関係ないタイプの、まあ、<笑>確かにメガさんが意外とねエンジンあったなってこの間分かった<笑><笑><あ><笑>なるほどそう意外とあった<笑>ああと YUU もいい動き、イ動きしてますよねあの YUU の赤はフェアウリの赤、うま い, うまいこれがオールドスタイルだ、見せましたね、あー今、いにしえのね、やも技ですからね、さ、はい、サマはたまらなかった。 さあ俺は確信でいやー3ヒッ ト, ヒット難しいんですけどねつ<笑>なげてあそこれ狙っていきますからね素晴らしいですね本当さあこれは上から中山君は何もしてないオールドスタイル楽しそうでいいですねそうですね<笑><笑> いい声出てますよ、さっきからさあ、画面味に追い詰めたゲーギューザンこれもイニシエの技 ゲ, ゲージが溜まってしまったセオチュンに投げ返すげし中キック対局から上は見ていてさあ、めくりにいって当たるどうなるもう一回当たるめくりやりましたね !YUU! あのあの。なあのー サマをさっき1回目食らったときにあのー、瀬尾さんが中、上り中断中断やったと思うんですけど、はいはい、中断にあのー、多分踏みつけが出てなくて、まあ、サマ食らっちゃってましたね、はいはいはい、踏みつけ出てればあい最悪相打ちなんです、はいはいささ、さあ、続けてきたのは夕べが、<笑>ここはね、さあしかしこれもめくりで死んでしまうゲームなので、なかなか繊細ではある。あうーん ああ、うまい。ぬうでが、かなり街姿勢です、ね、町のステージの、して。様子見てますよ、かなり。どこでラッシュを仕掛けようかなーって。来た、来た。しかし逃れて。サマーど、どっか行っちゃう。何がいいんですかね。いや、まあ、サマーと思うんですけどね。だから、ちょっと。仕方ないですよね、今のは。ああ、いい動き。わあ、いい動きしてるぞ。<笑>さあ、きた、ああ。来た 投 げ, ね、投げ返すガ、えードができないーーおっとおっとおっとおっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとマイユーさん結構思い切りのいいサマーが、ねそうね、あるんで大会だとちょっと嫌だなっていうタイプですよねーああサマーたまってないーおーっとゆうべが来た待ってますねもう警戒してますよ さあ、押し切って、押し込み、押し込みでしたねジャンプ攻撃から近距離中盤の足払いって、うん、サも当たんないですね、すねあれいいですね、あの連携、うん、ガードしてたら当たるんでしょうけどう、ね、さあ、ここでピョン吉、ムサコザンギ結構、夕べがさんね、ザンギ戦課題なんで。はい、<笑>あそうなんですか<笑>、はい<笑>はい まあこれはもう自分の距離を保つことですよねなるほどあんまり、ね、得意ではないと思うんで、はいはい、そうあのタイミングが合わなかったらあのバックジャンプしたらいいんですよねあ下がるスペースかとかとりあえず下がるとそうですそうですう で, すで下がるスペースを確保するためになるべく押したいとそうですそうですでそううわーだーめたか理想的な展開ですかこれはそうです、ね、理想的ですね今、まあ、そうです今の立ち中 まあそこにダブラリさえ合わせられなければさあピョンチーどうするダブラリ2話見てからそ う, そ, う そ, うそうですね、まあのダリアットがあのやつだねミンのあのやがバックダそうですね変に深追いするよりはってことですかねいいか今の感じですねおわああいい反応してるぞいい反応ですねいやーゆうべが押し切るか まあ、ゲージもあるんで1回なら捕まっても大丈夫そうあこれは体力ちょっと足りないかムサコ小南樹捕まって、ねまあ全もねッケーです、えー、あっと確定ああどっかいっちゃうあれ密着やったんすう今うまいこれはスクリューで死し長い投 げ, 投げ返すゼロ 惜しいあの今のほぼ密着で出したらああなるんですよなるほど危なかったゆるべが出てくるのはゆりっちのバイソン、ね、もう楽しそうですよんう<笑>、はい、決まってんじゃんみたいな感じでねワイワイやってます、はいはい なんか待ってます待って待っておっといい動きタマちゃんに習ったからよーっつって死んだいきなりピヨリちょっといいですねうわ、ね、ー大キック投げまりをちょっと外して大 キ, ク大キックですね今のあっ<笑><わー><笑>さあかかって<笑>この斜めに押されてる時の今の内角ですね さあ、きつ い, い殴れないキック浅いぐらいがちょうどいいぞフラパンでこのね今のジャンプマジできついっすよそうね今のジャンプだったらああの、の、飛んで、垂直大キックなんですよねもしくはバックジャンプ大キックさあいったつかめるかつか掴めなーいつかめなかったつかめればもうゴチゴチではめるしかないぞ いいどっか行っちゃうさあまだ分からない、ま、だ分からないですよね。よけてるルーがガのこのよけああと下がっ て, って<笑>投げれないな<笑>リッチのそういうとこ好きよああ上りですねさ<笑>あまあ投げられませんでしたね 投げが通ってたらっていう投げ通ってたらねもう投げだけで殺すぐらいの今気持ちでまし、ね、気ちでしたよねさあ唐揚げ丸さんの S ホークが最後出てくるとあ、死んでますねすみませんか唐揚げ丸さんが今日いないのかなこれはあ、そっかそっかいないんです、ね、唐揚げ丸さんいないんですねはいはいはい3人なんですねは い, いすいません唐揚げ丸さんがいないので勝者は百二十歳までやる投げませんでしたねしえ ー, ーさあ次が 中華そばいズる対島次郎会猪俣、えー、さんのお兄さんのほ、ねうん、うです ね, ですねお兄さんの方とシロさ ん, しさん、マッツンさん、ケ k y さ ん, さ ん, さん島次郎会が篠丸さん、の S サガット、嶋君の字で体調宮下ですねいうところでケ k y さんバイソンなんですね。うん、まあ ダルシム使っててストレスがたまったらストレス発散用のねバイソンなんで大丈夫です、はい、木曜日、練習してました溜めたストレスをね存分に出していただきたい<笑>まあしかしさっきの試合見せ場はありましたよね見せ場はあった YUU さんのねこれ瀬尾さんがねメンタルがやられてなければいいんですけどね、<笑>これでね。は まあ、仲良しなんで心配ですさあ「諸、うん<笑>えー<笑>えー、の道」が呼ばれてますけど ももうこれはししかして隣の台で出ると島次郎会をやっていたそんなことあるそんなことないでしょそうですよね、だから出ると島次郎な気はしますが KKY バイソンを見てとんでもないですねさあ そういう組み合わせだっけイズと終わったんですか終わった終わったあイズとっすんません視聴者の皆さんごめんなさいいズる僕 中, 中, 中華そばいズるっていうのはこの猪俣さんの弟さんかな弟さんがやってるあそうそう、ね、いや弟さんじゃないかお兄さんかあにあにお兄さんの方がやってるラーメン屋さんですよ ね, ういう、はい、ねはい、でで 僕は僕はね、あのー、家がこのこのいずるができたとき家が結構近くて開店当時は何回か食べに行きましたねでも、でも猪正さんと全く面識ないんでただの普通の客として行きましたいしかったですよ、とってもはいもう全く面識ないんで、はい、さあ今、今ちょっと準備してるんであの長州さんが横に来て。<笑>はい ラーメンの話ちょっとしましたさあ<笑>長州さんはラーメンを食ったらお腹を壊すそうです寒水アレルギーっぽいんで寒水入ってない面なら平気なんじゃな い, いっていうわけではないさあ、はいはいはい、これはそもの道は、えー、小高商店創造赤浦多摩島っていうことなんですけど えー、どうすするんですかね先方はこれまあ、とりあえず騒動さんに生かすんですかね、騒動さんのこのやる気の感じ的にはそ う,、ねうん そ, うね、<笑>そうですね、そそううででですすねね今、騒動さんがなんとなく座ってスタートボタンを押しちゃったから先方、だ戦法バレてだったじゃん、ど う, したよっっそうですよのって言って、玉島さんが切れてますね。 いややらかしてくれますねこれ遅延行為ですよ<笑>幼稚園かな、えー、<笑>さあまあそうだよねまあまあそしてバイソンさあバイあそれは悪くないんじゃないまあまあまあそうですね、うん、さあ KKY バイソン大創造フェイロン東道さん今日はどうですかあ、ダメですね<笑>ダメなんですかです、ね、ダメなんですか、はい お手手があしっかりできて る, あ い, できてるいやいけてるじゃないですか、えー、ちょっと最初だいぶ怪しかったですあ最初のアントビはいはいはいさあ KKY どこまでいけるかさあッ お, おそらくチームメイト誰も期待してないと思う<笑>かわいそういやいや KKY さんだって頑張ってんだこれちゃんと上手いぞうまい ぞ, うま い, ぞうまいうまいうまい 引っっかかってしまヘットですヘッドが出れば勝ちだったのに<笑><笑><笑><笑><笑>さあ、次はロさんさんのリューですねいきなりピンチ 白さんが負けてしまうと残りがケンホーク確かに竜拳戦は想像かなりのもんですよさあどうだちょっと白さんのペイロン戦が竜巻き出していく竜巻き出していってさあうわースタートたドンピシャそんなことある これは後食らわな黒 さ, さんが波動で押していく内ヤしかっ た, たのか。うまいネックからあっと裏も手つないであっ少量読みの危険だったかな、ね、何をしていないのか白龍 この辺りのゲームのうまさいやー、今の過激熱いですね、飛んで、飛んで一気に画面端にきますね、そうですね、さあ、中足結構使っていくぞ、さあ、待っていて、しっかり、表からいって、たまた、さあ、踏ませて、白龍が、うわ、大キック。 ささあ、あ、追い払ってさあまだわ か, からないがベイ裏表つないだーピーオールピーオールのかル大パンで1回食らってさら、えー、に大パンからチアシでしたね今さあかなりきついさあここはマッツンがいくしかないさああマッツンさんがいく イロン毛かなりきついんですが、マックスはどこまでできるか。五番目止めて。五番目止めて。い<笑>しかしこのモードかなりきつい。波動で打つしかないんですよね。はいはいはい。波動で打つしかないのに、波動が弱い。さあ、いいよ、しばらく。あ、さあ、出ない。ちょっと想像のお釣りが安かったところでね。読み合いの回数が増えてしまった。 コああップは振ってるのに竜巻で逃げていくがいもう早すぎるすレフから2回 入,、ね、入っただけですよねあっうわいった埋めていくのか想像さあきついきついさあラウンさせて すんのこの、うまさああタイヤシュー使ったところに、でッか鳥籠が、鳥籠がね、成立しないっていうのが、まあ、厳しいところですよねあさあ、イノマホークさあ、イノマホーク見せてくれ、俺たちにあのイノマタホークですからねさあ、キツいがどうなんだ うわーできるかうわ、でき る, できるさあちょっと近かっためくりは、高高高い高いい逃げる逃げてリードは、フォークさあうまいこれね、リードされて画面端に引きこもってるフォークにダメージ取りに行くの結構うまい、ね、な, なるほどバックジャンプコパンがとにかく強くて、はいはいはいはい、手前落ちしたがフ<笑>らってます。 上からゲージがあるぞあっ歩いたところうにうわー、落している確定、確 定, 確定歩き<笑>うわー、歩き、さあ、これは<笑><笑><笑>さあっこっ拾ってここは拾っていった。ここ まあ、次ブランカでしょうね あ, あ、ブランカですねやっぱりさあカブラ、ね、ブランカを倒せたらだいぶ熱いです よ, 熱いですよね残りがブランカだしファイソンなんで全然ある確かに厳しいのはこのブランカとにかくカブラさんかなり硬いんでねはいああいち OK 拡大、まあ、ですよね うわーうわーしっかり待ってるぞ待っていてこ れ, はこれは厳しいうわーでもゼロの…ゼロよけてわかんねえああ潰れ た, ー 潰, れたー潰れましたねいやーあのね、バックジャンプはねガ面でのバックジャンプ返すの本当うれさあしっかりアントビから削る ラッなんて距離を取ってこれはあーっと引っかかって確かに間近でぴよったキャラさでしっかり確かにキャラさカバーしましたね仕事はしたさあこれでえー、今おそらくああそうですねえっ、ー、とねオールドスライスタイルとえ高層丼面。 ヒロシーマキリ、グリブラコテがねおそらくやっていて大西対マキリを多分今やってますね、そうでですね、はい、でこれの勝った方が、相撲の道と戦うというところで。はい あ、あ、今ねバイソンはさあこれは大西 DJ が勝っていてさあこのホンダを出さざると得ないということはおそらくこれ大賞でしょうねそうですね、はい、おそらくピロシのホンダが 大西さんに出るということはもう大将でしょうねーのーーああ B のルーザーズはインモラリストが抜けたということですね、はい、ありがとうございます反省会負けちゃったんですね、まあ、相性はいいって言ってましたからね焼き鳥さんが、うん、さあじゃあこの吉尾さんが好きそうなやつ喋ってください はい。視聴者の皆さん、すいません。あの、ハンドカメラで、筐体2の方を映しますんで。誰誰っえっと、大西 DJ 対、ピロシ、本田ですね、これ。120歳までやると、放送止めですね。さあ、リードは大西 DJ、勝ったのは大西 DJ。 さあ勝ったのは120歳までやるこのこれチュンリー DJHONDA ユーベナっていうのはチュンリー d j ホンダユーベナはかなり貸したがってるでしょうそうそすね相当貸したいですよね h o と DJ を組み合わせる人は大体貸したいですよはいはい<笑><笑><笑>、まあ、っとあれそうねこの チーム戦 で, でなんか鉄則になりつつありますもんね戦でホ d ダ d j は相当貸したい貸したかい出てる<笑>相当しかもこの2名だからねこの2名をやっぱ入れるのは相当貸したかったです、ね アクニ歳。これは熱いでしょうどっちやかってかわ か, かんない120の方が現役っぽいんだけどさあタカの歴、ね、そうですねコ、うん、タコだって完璧だったら4ターン絶対できるからねはいはいいや言うてね まあ、DJ はかなり得意味なんですけど、セオチュンリーは結構僕の場合、ね、組み合わせ的にはかなり面白いですよね、そ、う、も、ん、の道対120歳までやる は, は、うんまあ、今、お互い作戦練ってますね。 まあ、なんか の, 道のスペイヒーローらいしか分からないでも、キャ<笑>、まあ、それに誰がかぶるかってことキャラ的にもコタカ後ろに下がるんじゃないですかねうん。うね、小出すまでどれだけ減らせられるそうですね、まあ、はいはいはい確かにさあ今隣に長州さんが解説をしてくれてますね<笑>見どころ も あ, ありえないでもないんだ、ね、な か, から、あのところの爆ね別の高なで。 決まんねえよ。<笑>いくらなんでも長すぎない。さあ始まりましたよ。相撲の百二十歳までやるい相撲の道。さあ先方は？先方は誰だ？本当に？ビーエイチと？古田か？ 小 高, 小高とオールジ・ DJ ですねーが、ねはい、ちょっと意外でしたね、これこれは意、い、外ですね、お互い、この組み合わせ自体は多分、避けたいと思ってたと思いますやっぱり DS 相当定評があるんですねよ今のところ、お互い打ちミスないですよね。 さあ大西君は独自のパワーがあるんではははいいい大会では全然あれですよねおっと投げ返し鳴り返しアッパーでしたねさあ ス, スライディング刺さって、ね、投げてサバーを出すサマー出していくおっとこれはやってしまった投げ返せるんですか分からない黒く狙いながらもスライディング投げ返すさあこれはどうだ 一ガイルが勝ってるぞ熱いっすねいやこれは勝ってないですねタイムオーバーかドロードローで す, すいませんドローです開幕ソマットはああいう仕留ますね座り手には勝てるはいす1ラウンド目からすごいことになりましたねさあ右の張り合いのこの距離スタブが刺さるお互い前に出る選択肢を選択した さあ体力リード速くなのでおっとここで飛んでくるサバーで割り込ん で, 込んであの一人だとソニックに入らないですねそう中、ね、には飛んでいくさあこれはもうダイルでしょう飛んでいった心を待つって感じですもんねさあアイススタート さ あ, あ, あ, いうとあ、今度はオトさあ、素直に外足さあ、これは一回すかしてガイドペースになりましたさあ、スカイドがリード画面端には来てるので一発引っ掛けたらですよね今、引っ掛けたのでかなり薄田がすら打っていく さ, さあ、手がかり当たってさあ、薄、う、い、ん、左足を置いて。 さあ出させて大西ここで生を入れるさあらしい、うん、今回もガエルがリードいをした方が露骨に有利になるこの組み合わせあ勝っちゃったぞ前ジャンプがかみ合ったさあ見てから打つのかどうださあパ。 痛恨だったか垂直してから<笑>うわーーさあ、エアスロンが誘った、ほぼほぼ、体力ほぼほぼ、打ち合って、打ち合って、いついく、スタブーアーーーー、アッパーが潰れた。 ーすごいですねージャンプ中盤ですねから、ね、ジャンプ中盤が潰しましたねさあ次は想像フェイロンさあフェイロンだがいけるかどうだそうですね<笑>さあフェイント混ぜて エアウッドでなかなか行けないさあ、しっかりと打たないという選択肢体をしっかり生かしていく大西 DJ,、まいい大西 DJ ま、さあエアスラが刺さるめくりがガードしたがさあシーンへ割り込むスタート失敗した 中い出来たてんが潰れるさあ赤ブラも出せないのでさあ玉ちゃんが行くしかない玉ちゃんかなさあ玉島バイソンですね ナンパが刺さってるぞ前って投げたのは大西、相手が取れない、1回下がってから突っ込む、突っ込んで、直して、さあ、ツーカーブタマちゃんっぽい、もう1回。もう1発いく 割れてから下段を混ぜてこのダメージさあどうだ表投げ た, 投げ た, 投げたーー最初から投げるつもりさバイソンも止まらないたまって状況はバイソン有利かさあ打ったパーにしてあジャック行くジャック行きますか さ丈夫強さが出る大西、ノキッと大パンが刺さる、見てからジャッケロ、右にガードした、ここもガード、サンプルチ、飛ぶか、どうだ、つながってはないが、ここが刺さる、よしっかり渡してきた。 まだ知らないしい、DJ、二盾三盾三盾です三盾で す, 三盾です、まあ、大将ブラね。<音楽>さ これは、かなり絶望的な組み合わせですがこんなも残ってやぁさぁ、ルンデ投げちゃいました<笑> 画面端まで来てるこのダメ勝ジいくら取っても DJ 側は何でもいいっていうねない何でもいいのばやっぱりきつい対してブランカーは一つ一つ完全に呼び切らないと攻撃を当てられませんがさあ DJ なんでもいい投げ返しにそばっと使っていく投てて終わってしまうてしまった勝った勝った勝った勝った勝った勝った勝った勝った勝っ さ て, さて、えー、ここのじゃあブロックは一体百二十歳までが抜け確定ですかね。ね は, い、はい。さあではルーザーズをやってい、いうん。 が見てるよねさあ今ちょっとあれですね では D ブロック、えーまあ、ウィナーズ1回戦からですね、ガムシャラジャパン対、えー、難病と戦うゲーマーを救いたいからです、はいえー、ガムジャパンは、闘魂チュンリー、ラウール・リュー、ハジ・ DJ、ミルキー・ベガそして難病と戦うゲーマーを救いたいは、<笑>えー、小立正雄ベガカメラやキャミー、ヌコ侍・ガイル、ウミネコ・ダルシム。 つーかガムシャンジャパンなんか新メンバー入ってますけど、あのなんか一人大阪が、<笑>なんか、ああのの一<笑>人大阪があのあの変な勧誘に巻き込まれないのに、ちゃんと注意してくださいね、はいはいはい、<笑><笑>あれで、結構ね、さっき、あのいろいろね、オーロナインさんからめっちゃ面白い話いっぱい聞きました、ね<笑> まあ、ちょっとね聞いた話、ここで言ったらなんか許可もらってないんで怒ら<笑>れたら嫌なんで、言いません、<笑>いや、マジで、こ前のその飲み会の話は、もうやばかったやばいぐらい面白かったですねそれはままだああのでも、まあ、まあ、あのこんなこと言ってますけど、まあ総合的にはわれわれみんな、しげる好きですから、みんなしげる、<笑><あの><笑>総合的にはしげる好きなんですけど、<笑>なんかこう、じ事情知らない人に勝手な話しかけ<笑>勝手に回誘されるのもちょっと困るというね、あまあそういうような。<笑> あああの…ささんらしいいでで、でですすすすすよなかずめまー、あ、れ、れれこ伝説カカメメララキキキャャミミミね、えー、とるメガですねガルえと、ごめんなさい。これちょっとあんまり… と、まあね、りあえずベガはもう、後半に歩きでってるって感じですよね。でで あのリタの差で、どうしてもベラかなっていう気はしますよ ね, ーすね、はい、キャビがまとわりつけていすたら、ね、まとまりつくないですからね、はい、ドラングとしてもうこのミルクがは割とこのちょっと紫いったりというか距離を取って戦うタイプなんで、まあ、なんとキャビとしたらあれですよね、ベラを壁に端にダウンさせて、乗っかりみたいですよね。どうやって も<笑>う、仮にあのあの、ね、キャノンをぶっ放すとか、中足頑張って入れて、そうで す, そうですね今の感じですね、キャミーは。しかしちょっと判断を見スってしまって、投げたのはベガといったところですね。で、ベガはこうやって下がって下がって、無理はしない。 そうこれがまあ最低能力です ね, ね確定です今のは結構、ね、入るんですよねそうです ね, ねまあジャックスパイラルのドセ土先端やったら反撃はないですねベガ側はた毎回ドセ土先端で狙えるかだ っ, ったらそうです ね, <笑>かね、はいはい、確かにその通りなんですさあ次は向こうんのライトを変える まあそうですね、ここはガイルを出して、ガダルシュで1回ガイルだかってきましたね、手、はい、がないので、かなり疑惑でしたね、か, <笑>かなり疑惑なんで、いねうんはい、投げる、受け身がないときついぞ そしてもう中返してピョッっているさああっという間にミルキーベガが見立てさてと次はさダルシムでいくのかベガかベガベガね富樫正夫ベガ これはねな、はい、かなか今日ベガしてますよ<笑>、ね、めっちゃ嫌です ね, 嫌ですねこれはさあこれでミルキーを前止めるそうですねまた前飛んで壊、ね、足ジャグダブルに投げてで押して押して さあもう無理ですそう無理ですね。中中まで行ってダブルに出すとああいう突っ込そちゃう可能性があるの で, うん で,、ね、あるんでお中もういっと前ジャ下段が刺さってるジ弱弱中ダブルにもうこれで最後ダルシムですね さあ、えー、ベガる・ダルシムまあ、ル誰ムいけるんですけど、はい、ベガもワンチャンでこうしてるので、このあこの投げが絶対強い絶対ます。なですでででで、で、ね。ね。怖いいい下段をらってもの難しとこす。 さあ下段が入っているもう一回行くほとんだぞさあ投げをもう一回ゆきょっだが、どうだあさあこれは削り確定確定でもないか、あちょっとテレ、まあね、<笑>はい。 まあでも立ちショーパンチを置いたところにあれすで今ダブル2が刺されました ね, ね, でしたね、はい、さあまず最初の試合は、ガムシャのジャパンの勝ちという勝ちになりました、その次はどうでしょう、ヘ イ, ヘイゼー。 次はあれ 今, 今やってないやて今やってる気がしますねどこかわからちょっと <笑><笑><笑>さあ、配信台では、えー、南極2号対当日枠、<笑>ユーズル DJ クサチュンリーシャルバイソン A4 ブランカー対。 えー、ウネガイル、歌舞伎君バイ ソ, イソン、セロファンザンギ、シュウ DJ, ュー DJ ということで、<笑>さわ、えー、割とシャルユーズル、さ A4 は、割と仲良しかついいところで始、ね、めましたね、うんうんうん、これはなかなかチームワークがかかと <笑>セルファーは立ち代わせるので、宗君ももっと立ち代わせないので、はい、なかなかこれもチームワーク は, は, い は, いはい、はい、<笑>ありそうですさあ、ゴチリやっている<笑>、さあ、ゴチリやっているが、ここで打撃を選択、ちょうどバイソンはなんかね、油、うんあのー、が速くて、うん、あれでちょうどアロコシなんですね、確かに。しかしこれ<笑><笑>、うん、先方でバイソン、バイソンはちょっと目ておっとで失返したおつかね。 カボクンが1本さあ、歌舞くん1本取ったぞさあ、やっていく、やっていくしかしシャルロン・ハソンが今度は一発かけていくかどうださあ、お互い、こっちにあったので打撃が多めになってきました下段が刺され、かなり中は下段になりませんから、台は下段で す,、ね、す。 歌舞伎君もかなりやる気あるプレイヤーなので、本当しどうなるか、危険な中入るさあ、暴れ潰したがここはカードシート。ン、これはかなりでかいですね、これでかいですよね、うん、同キャラ先生しましたんで。はい、さあ j で行くのかな準備じゃないですか準備か、ね、あ、たくさん準備でいきますねでそう。ぁ飛んでくれ、はい、裏回 り, 裏回りんちょっとフサちゃ現代っぽいよ<笑>現代なにストーツっぽくないことしてんの<笑>思表裏 なにしてんのああ、気候モード、さ あ, あちょっとっす ね, 見, すねあー見てからテンション、これはかなり切りましたね、流、ね、れを切りました、これはかなり危なところと難しい。 レフト出して、レフ出して、してしてしてめくり、あー、失敗した、何とかなってるから、ランドかでったかまだまだいける、さあ、チュリために来くかあ、さあ、百0強列、百0強列みですね、百0強み、いや、ちょっと歌舞すごいじゃないですか、今、ね、ダウンド取れることは、ないですね今、かなり、チュス…リー戦の仕掛けるポイントが。 ぜひ来てますねあーさあこれはキャラ的にかなり厳しくなってこれちょっとしたよ南極2号が厳しくなってきましたね<笑> いやーでもカ舞キの最後ね諦めんと最後入れましたねたしたしこれ素晴らしいですねさすがに A4 は出しづらいの で, で、ね、しかも A4 でも出しても CSBC が出すからねそうですそうですはいでゆずる DJ がいきますね これもしカットも当然セルハァの感じが、ねね、出てくるということうでしょう近づいてためて た, 溜めてたあれです、ね、タンパーチを惜しっかり使ってきます ね, そうですねいい大パンチさあ飛んでく 今仕込んだが今仕込んでましたよね、えー、た<タッ>さあ今どうだ？今なんか狙ってったかいっんさあたまに最初から投げるててうあれでなあれで DJ が投げて最初から投げるててい投げさあ今度はね投げなかったらこうなりますかね<タッ><タッ>さあいいヘッドぶつけ出してくつかんでん で, できるパンチ 大しっ体育だなあとこれは折っていってしまうな、うんうん、あ、なるほど、相手なんですね、8チューパンだったので投げ返しを減らしたバックスロで選手がチューパンなの状態になりました、たさあヘッド逃げるる、逃げる、さあ、神木君、今日は非常にラストピッチでき、ね、非常に動くのがいい。 間ドやっているさあ懐かしいそこで暴れつぶしてそバットカーニバルまだあるぞとりあえず出したがダイエッ ト, エッ ト, エットあるかもこれ次ー上げ返す DJ は4ボタンいやー最後でもありましたから ね, ありましたねあれ ちょいさいしゃがみ中とか当たった日には。確かにやばかったですね。やばいですよね。<笑>うん。さあ、さあ、これはどうでしょう。まあ、セロファンが出る。と思います、ね、あ, セロファンあ、そうですね。セロファンですよね。セロファンだけど、実はポニム村信者という。<笑><笑>そうです。さあ、出るか。 さあ対空エアスラ こ, この組み合わせ何が踏み込めればっていうところなんですが、さ農業ではない、表からいくが外のをトーーああ出していく、欺跳、ね、び成功しております。うん のうんいかにり踏み込めるかと、はいう、はい、そういう組み合わせになりがちなんですが、流れがちょっと出ていない距離外して、お前らみたいやっている、めくって、ってちょっとお前ら、もうあとまったか、こおっと。 あー水から、逆に踏み込んできましたまあ、表裏的には DJ が決めれるんですからね、今は。うーおーっとおー さあ大 将, A4 です大将 A4 いやーダイエットですかせましたね確かにダイエットで、ね、ジャック相当してきますよね DJ の正解としては、まあ、対空エアスラやったんですかね今さあゆずると草ちゃんが次のなすり付き合いをしておりますあー<笑>ラウンド<笑>さあ A ホーブランカー<笑>さあしかし第2戦は自信2機 A ホーブランカー なんだこれは、あ、押しい読みをしてるじゃん。<笑>さあ、これを確定で削って。さあ、一応立川にはブランカさんがいるので。残戦ちょっとブランカ戦もやってると思いますが。そうですね。ダッシュ。ダッシュ。この空対空、この空対空が出るかどうかですよね。そうですね。まあ、あれが一番減りますもんね。 右左足から待っている削ってさあリバラジが刺され。垂直ジ弱なキックが強いのでチュキックも強ですねうん<笑>さあ待、ま、って、ま、マカ刺さお。<笑>歩いたらあれなんですよね<笑>ラリアット当たらないんですよね<笑>あそうなの。あのおそらくなんですけどそのラリアットの判定がいい あの、なんて言ったんですかね、これ確かにだから、ブランカって歩いたときに下トークのや判定がするんですはい上は意外とそうなんですうへぇ ー, ー, ーさあ、当然 DJ が出てきましたよとはいさあ、しかしこちらはサブキャラなのでやれる、ブランカが や, やれる可能性は十分にあるんですが、まあうですね、こう、早めに画面差しに引きつもって中ゃがみ中本で振っていればなんとは、うん、なるわけですが確かに<笑> それぐらいでードおおすげえ痛んで痛んでそこはガードを投げ返した食うタイプうまいさあしかし刺さるぞジャックが間に合うジャックが間に合いましたれね今ね裏回りーボンボンボンさすこれはキい <笑>歩 き, <笑>歩きあー山中、気合い 入, 入ってるぞ、今のは気合いです、表だよ、しかも、かぶ、おー、山中、山中、やりますね、3、ね、段じゃなくて、あれですもね、紙に行きましたもんね。 相当これも怒りゲージありますからねいやこれは怒りゲージありますよさあちょっと隣で面白いこと言ってますがへへへさあ、えーえー、対象はウネガエルこれはウネガエルチームベイトの頑張りを見れば貸したいが2冠戦 A4 ーこないだガイル戦をめちゃくちゃやり込んだ 差し込めスタブをやってこないと見て砂を打っていきました今のしゃべり鏡パンチ、あれですね、足らなかったら少し効いてますか、ね、確かに。あ<笑> 今のコンボ制度 や, ばいしょやばいっすあれ一番つながんないやつだからあれ一番つながんないやつだから<笑>いやー勝ったのはい、南極2号山中やりましたねコンボ精度大事だからう方いらっ コンボ制度がねいやマジ、マジで館長やった、今、制度がマジ館長さんやったっブランカ使ってんだから、コンボができなかったら、もうね、今ね、視聴者の皆さん、吉尾さんがあギーんに熱弁してたんですよね<笑>あの、分かりました、分かりました。は ちょっと連戦になって、えー、配信台では四街道メッセー。 一マル二対南極二号いやこれはねでもかなり地元を愛したそうですね。か、う、つ、ん、やっぱユーズル A4 クサってのはその北関東組北関東組でそういえば茨城北部と栃木なんですよね。はいはいはい、でかつては栃木のなんて出 て, てたかなえー、っと<笑> なん<笑>すいません、すみ ま, ん、えーえー、ま, りましたそうそうそう。もう片っぽはやっぱりその、ね、北海道メッセージでね、はい今はな、お互い 今, 今なき月面に集まってて、すごいもう形なら、形がんとして は, い は, い は, いはいはい、やり合ってきたもの同士ですね、先、はいはい、方は、岳山ザンギ、草純李、今では、ね、もうトップロッを取ったね、岳山、ね、ことすまくもみよですからね。 なんで今回ガクさんで出たかっていうと、やっぱり当時のね。当時のね。当時のプレイヤー年号に歓迎して、うん、やるという形です。あさあ、しかし、カリピオル、今朝の飛行券が冷たけ立ちはだかる。<音楽>さあ、ボスレクサーぞ さあ止むさあ止ここはスクリア入らさだが冷静でガクさんが…ガードもいいじね冷静に画面を走ってでここの距離ここの距離いい距離ですよ今いい距離って言る返して勝ってるぞ飛んでる飛んでるがバックシャップバックがいそ こ, こでガードをしている軽なりーに勝ったが…おー810キック差し返したダブラリーダブラリー すごい、ガムと気合い、そうですね、レンジャンジャンプだったのかな、今、そうです、すみません、わけです、ありがとうございます、目線でわけです。<笑>飛んで飛んだ、ま、ださのだださがいいちちゃゃと見てからっるさあ、テテンンンンシショョのは確に 田村にミスってしまった か, っ ま, ったかまだいけるかさあ丁寧に鮭縫いしながらーさあらっらっやったーさあさあさあ 先ちゃんが勝ってトレネ ピ,、ね ピ, ね、ピーですね、もうなんか分かったようにいきましたね、そうですね<笑>まあ今は中野キャミで<笑>売れてますけど、まあ、当時の名前で、こね名前で出てますね、す<笑><笑><笑>さあフーリが当たって、メン ク, リー が, 入メイクリーが入って、キャノンスパイク、奥よりキャノン分かる、トネピーやりますね。 送らせキャノンとが熱かったですけどねだ、はいぶ熱かったすさあさ あ, さあさ正面のカード飛ぶさあ見てな飛んだ泣けてもう一回りリが投げ返したさあ無理はせず、ね、チュンギは無理せなくていいでれね ああああチューちょっとずつつら出しに向っていいよ、いずがドラー、踏んでしまう、かさむって OK ーー、ここはフーリーン数日<笑>さあ、最後、ハンドのいい。 タイトメ高い表投げて 100m ハードルさあカー高めからストバイク当たるキャラルガード立ち上げてブーリーガンが当たるがータガムったぞここで<笑>さあ沼さんでいくか GK でいくか剣はどうだろうな ですねですね、たいい剣がきますね、うん、あ, あ、これもね、まあ剣、剣が激突ですもん ね, ねもこれも波動剣を打ち続けないといけないんですが ちょっともう生き生きできますもんね。<笑>ね 最初にガブって冷静なからだね沖縄実際さあ歩き今のホミバラン今のホミバラ が, がすごい飛んでいく波動拳打つまだわからないぞ、ま、打, 打ちまくっていけばまだわからないが強気の波動強気の波動強気の波 動, 波動これは波動の強気 あーかくったくっ屈辱いやーでも強気で押していったのは、ね、今の波動圏よかったですね、えー、今の波動圏よかったまあでもテイクスは絶対ね必須ですよねあれがチュに勝とうと思ったらさあここで大将沼バイソン さ あ, 相性ださあしかしこのカラキャンテーション、本当にうま い,、ね、いね、さちゃのカラキャンテーションが本当にうまい、防御力を上げて、本当に持続つけましたよね、草君にはね、見事なゴールです、バイソンは食べたい、さあしかしヌ さ, さんが冷静、しっかりこの部分を見てから、出す出してきました、さあヘッドして。 ここはっきりとした足回りを見せてくれましたさあ相ああ、ね、ああこの1 0パ m レを見て相ち取っていくああさあ前に行ってさあ止まった さあもう一回く、さあ沼さんが冷静だが、どんどん来ると、うおーベーンさあゲージがあるので、チュンリーも、うっと、大事ああ今、出てましたよ、逆に出れば逆に出ればというところ。 ゲージを食べる沼パイソンだが久保田の先に準備をさせたくないゲージをどうだ食べたいがさあ、踏んでしまうこれはかなり痛い、ガムルー、ガムったー さ あ, あ草チュンリの4立てさあ勝ったのは南極2号あれこっちっ、ね、さあ今は隣の台でちょっとやってますね はいさあ二番だい移しますさあガムシャラジャパンがガムジャパが勝ったみたいですねガムジャパ対いい、えー、これはあれだったんですかね今近藤さんですかねはい、うん、ってことはこの平成じゃなくてガムジャパとう、えー、南極2号ですか ね, ですね、うんうん、はい いやこれり d j いるから A4 というのもって感じす、ねまあ、そうですよねー。ってことはこれ草チュンリーが相当頑張んないと、えーね、DJ 倒さないとかということで、これうまくチームワークレが出せるか、はい、というところですかね。 ああちょっとコメント開いましょうか、えー、小物道の試合終了後に告知で出てくるおじさん強い<笑>まあ確かに今その通り強かったですね<笑>激横山中マンあっ激横マン山中まあ確かにあれも怒りゲージがすごかったですね<笑>まあ最後のあの4段あれですよね「はお丸で言ったらあの大喜利来たようなもんですよね<笑> あれは良かったです ね, ね気持ちこもってました ね, ねやっぱりねみんなあの気持ちのこもったプレイ見ると感動するんでんやっぱり、ね、大会の特にチーム戦はやっぱ気持ち出やすいんだよねそこをやっぱ皆さんね見ていきたいですねさあ配信台はがむしゃらジャパンた南極2号 Saw.、So. まだそうです、ね、ちょっとまだ先方悩ましいとい う, う、ね、ちょっとこんでるのかないや結構これ難しいですよ、チュンリーいて、あのまあ、ラウルさんの由とかいますからね、はい、なかなかお互いキラーコンテンツになりづらい組み合わせばっかり、DJ とチュンリーはかぶってますねそうですね。 やっぱなんか相手に DJ、<笑>チュンリー、ブランカとかいると、やっぱり竜のこう万能さがいきますね。 さあ始まりましたンさあ先方はミルキービナ対シャルバイソ ン, イソンなかなかどうなっちゃかどっちがよっかたと見るべき難しいところですねさあまずつかむはシャルバイソン下段を入れていくさあ正面ほとっ 割と最高マジックに持ってきそうな感じでしたがダ WT が下がる狙っている、これは痛い、これは痛い、中足 w おそらく今、リバーサルクレイジーが出なかったんですかね、ねま、たクレイジーをやったんだと思います、さあ投げたのはベガで、割とまとわりつくか下がるか、どっちかとかですね、かなりやり方を決めている模様、うん、投げたのはビルキー・ベガ。 おおおそんなことある下段が刺さる、い歩き上げ倒さないシャルバイソシャルどうだ、逃げて、ヘッドプレス、下段が刺す、シャガウィッチー。 さあ、バイソンをどうする、あ、ベガさん、ベガーをどうするんですか、どうするす、ね。先に A4 は脱しづらいっすかね。デ、ね、j でいくでしょう。ディでいくでしょう。ただこれ、はじディージェイ出して倒せばいいんですね、えー。そうですね。やっぱピスタチューンをそこに持っていきたい考え方ですよね。さあ、見ましょ う, う, う, う, う, う。スピードは速いステージなので、ね。 お互い一緒にしますよね、お、は、互い見合わせはうわ、変わるでしょーベガもなんか、なんか中、大、大とか飛ばしら一緒にしますしね確かに<笑>あの T ゲームももちろんで、もちろ ん,、ね、ちろんベガさんも D 手にめくられるのはすぐ死ぬのでまあ、ますぐ死ぬのでちょっとね、これ、ベガ、あの、前詰めるのが大変なんですよね、はい、そうですね、前に出るかあの、エアスナ見てからヘッドスレってか な,、はい、かなり、かなりこれ厳しいですけどそこで立ち込まれたっていう感じで それ今のバックジャンプは見てから、中最イなるほどそんなの感じですね<笑>あの、バックジャンプショーパーチの着地、トンプシャーガードさせるって感じですねああガードをしていった感じですね投げ る, 投げるこのバックジャンプ的な大キックジャックで待って、こばっかに拾ってああさあ、キャラさを出していった ささあ、さあ、準備、あごめんん、なさい、すみませんガムシアラジャパン、東、え、郷、ー、さんですねさあ、大将が先に出てきましたよと、さあャガムジャパンのキャプテンが、かぶりす ぎ, ぎだが、どうだ、スピードで逃げる。 あの中足ソバットを出してもね、ウンできるといグのが必要ですよね。 どうだうまく今回は DJ がリードを取りましたね球の、ね、打ち合いを制してうまくゲージも貯めましたしかし、この点を見てからはチュンリーガーに向かうのでここは気をつけはできませんめくりニックが大工で採封している出っ張らされても怖いんだねそうですねししかしリードは D.J. なのでチュンビーがガブって相打ちさあガ、ガードでむしろ j 武将 D.J. さあ、これフアバッテーションパッチーッさあ、気合が入ってる気合が入ってますね気合が入って る, って る, って、ね、ってる南極二号が追っていきますね相手を<笑><笑>さあ、飛ぶ飛ぶださ飛んだ飛んだもう一回飛ぶそれでピョることある。 とばかりも出していく、飛べばいい、飛べー<笑>なんか2周回って普通に飛んだら普通 に, 勝った普通に飛んだいく、飛ばなかったって感じでした、今、2周目だった、まあって、でもね、ユー譲る d ンとしてはもういったって感じですよね、すごい、なんもないところで飛んでる、さあ、昨日の激闘を制したラウルリューさあラウル龍。 これは止めないとまずいですね大、うん、あ勝利、勝利。仕込みてて画面を離すさあまだゲじゃない勝利で 3m い, い位置でしたねさあ真空出してこれはあて こ う,、ね、う, うなると竜が先にゲージもたまるので、DeNA、ね、としては非常にきつい感じになります、勝利で避けて、真空もこれは追、まあ、い払え追いいでしょう。 我するんですめ、ね、ないやダメージは食わない形左足波動で追っ払えれば十分左足、左足対決は激ムズですが、前足越し逃げる、いいですね、いい判断ですね、これで DJ、きついですよねもう、これは DJ、相当きつい、タッチダイキック、飛んで ししかし今さすが投げたのは譲る投げ返し た, 返したさあ差して差して中骨さあゲージを食べたい下がってつないにいくに台足削り OK 削り o 勝利勝利竜巻ゲージを離し砂刺さあたシャーガ中 あれね、結構、リュウナーがああやって綺麗にやろうとすると最後もつれて、ハードリッ DJ 選手ねに本当に、あれ、リュウナーが綺麗にやるの難しいんだよな、ハジ DJ が出てくる、DJ 対 DJ、まあ、打ち合いですよね、とにかくさあこうなる前にね行きたかったところでしたが。 にハニさんは家庭をやっててちゃんとゴーになってるんですよ、<笑><笑>確<かに><笑>結構、特にアイコンだとね、<笑>結構違っちゃうんですけど、<笑>さあ、カラキャン系のね、難しい技術をただり使いこなす、かなりレベルの高い DJ がん、一緒にいるんですが、はい、おお、シなんかどゴーテル押してますね。<笑><笑> 逆に、井上さん、関東は DJ しか知るので、ボーカルをやるっていうのはなかなか ほ, ぼう、ね、ほぼないと思いますい<笑>さあ、中パンチ止めて、さあ、当たる技、むしろ8に j る方が知ってるというイメージか、アイス取ったけど、まだまだ 82J がパえる。 さゃがみ中パンチ押し合さあ端が踏ん張ってさあチュンディですかねこれは A4 に回さず勝ちたいですよ名前は A4 にしました<笑> あ, A4, 行ったあー A4 でいきますねさあ怒りゲージを食めたい4 いいね、怒りが溜まっている怒り溜ままってますつ、ね、かんでこれはバックジャンプショーパンチをしっかり出すさあ着地ギリギリの強パンチもギヤが入ってます ね, いいですねさすがに体育をしっかり出したいというところ本当はとジャンプ強パンチギリギリジャンプ強パンチギリギリかなり相手に楽をさせない 相手ににクを取れないジャンプ攻撃を使い分ける A4 このちょっと速いステージというのも見方してます ね, そうですねさあここで DJ がへばりついてさあこの画面端の DJ 待って崩せるかバシカル握っていきますつかむ しかし、この悪魔のようなしゃがュ中パンチ、歩いて中足、これがね、やっぱ泣かされますよね。 T ジェットに飛びビが入るしかしガミでバズ る, ま, るまた画面端が遠いさあ追っていって追っていって<音声>じゃがみチーパンチーパンち1番 g バズるいさあい<音声>サー草潤2 さあ こ, れいいね、これは大事な大将戦だこれでウィナーが決まるさあ意地の張り合いの球の打ち合いどっちが先に仕掛けるまだいくかどうだっラップ仕掛けた2日桁の DJ だがクらイアンのチュンリー出したい行く歩きを止めるいい振り向きにゆっくりに振り向き ダソーセンター駐台投げる突き火取ってるチューワッシャー離開した下段を攻める下込チューパンじゃあもう一発止めるかダー、バイジャンプが振ってしまうジャック逃げ、ジャック逃 げ, ジャック逃げ投げ返したークルーぐらいからの投げ返し、いい判断ですね素晴らしい判断 割とードライルのやり返しは非常にやりやすい選手がありますね。 アイス取っていったアイスアイト1っ待ちしたさあ食べていくかどうだ食べていくかおっきりでいってさあさあまったまったちょっとため時間準備が出なここでバカイチキンのしさあーーこてい 一 回, 回下がって、下がって中中で取る、止めに行くか、止まった、また止まっ た, ぞ<笑>ま た, まったぞっと、さあ、どっちに連った、冷静でしたね、グザチュンリー、対象格を博多しました。いやー 暑かったですねーあーむしろ試合でした ね, 面白いでしたね今の対象対象はチーム戦出ました ね, 出ましたね<笑>チーム戦が出た はいはい<笑>さあ D ブロックのルーザーズのルーザーズ決勝ですねこれをあの配信台で行いますんで、はい、<笑>さあコメント拾いましょうか さあこれは小物道有能オーガナイザー草川<笑>ありがとうございますさあ DJ でウールさん止めたのはデカいまあ、確かに いや激でしたね本当、まあ、ちょっと今、準備してるんで、視聴者の皆さん、ちょっと待ってください。 さあ配信台、えー、ルーザーズヘイ、えー、の地下から来ました対、えー、四街道メッセヘイ、えー、の地下から来ましたは、えー、近藤バルログ、櫻井竜、猪俣弟ホーク、小田健で四街道メッセは学山ザンゲまあス ト, ストマックもみおですねで利根川キャミー、まあ、中野キャミー、ギーケン、沼バイソンです。 さあ始まりますねいやいいですねこれもいやこれ結構俺両方見打ちだなあそうなん面白いこれも相当面白い、はいはい、さあ俺もあの私も結構メスクまで行ったしはいはいはいあの、はい、野田君と井上を相当一時期から池袋ラスベガスでやってた、はいはい、二人なんでなる、はいはい、ほど さあ、又弟、えーえー、こ, がこれはキャミーですね、これはかなり読み勝った形ですが、今リードしているのは田がどこだ一応2回転があるので、そうですね、特に猪俣兄弟は危ないぞ、危ないが、ここでキャミーはもう上を見るだけなのかな。 そうですね。中後 k と c k 大パンチもボタンを避けでしょう。うただ猪又兄弟ですからね。そうですね。どっから飛びかいて狙いに行きますからね。ああこれは当たったことによって急決勝決定。飛んでいく！飛んでいく！逃げる！逃げる！ しっかりコンボ、コンボしっかりしているいーちょっとね、安定のコンボになりましたねーー、ーー<笑>さあ、器用さだけんだったな兄貴一っと言われる弟は <somos2>、うん、<笑>さ あ, 狙あ、狙いきました、狙いきました、危ない、カロシエル、飛んでくる、バックジャンプ ノーマンキャミ ー, あ ー, あーああれやあちょっとあの逃げびっくりじゃない方がよかったん、ね、だすね、まあまあ仕方ないですよね<ス>さあ勝ったのは利根川キャミー<ス>さあ次は リュウですかねあ櫻井龍ですね、ただかなりケインによくいる竜ってこですね、ねはい、さあしかしケインはキャミ戦はほとんどできないと思うので、はい、ちょっとキャミ独特のまあエンジェル戦はみんな一緒なんですけど、割、はいはい、とっキャミーに捕まった時の対象をね、や、は、る、いはいはい、と思 持ってかれるかれもう一丁、す少しだけ狙いですから、ね、<笑>今い これ、ってかなり落ち着いてますよね。うん、もうそうですね。ちょっとレイドされても。さあ、ぴよた、ファイヤーでョよちゃうやばい。立ち勝、キック勝利。さあ、前歩いて。このね、まあ、いつ行ってもいいやつ。う割と、こういう落ち着き感はありますね。キャビ ン, ピ ン, ピ ン, ピ ン, ピンはね、垂直で最もひねるだですからね。うん さあフーリーが刺さるが、ここからはめくりにいけないので、もう一回のフーリは当たるとめにいきますが、ここは踏んでしまう、足からいって、さあ、ハルオキスイズは真空だが、アルプス だ, ー飛んだーー。しかし投げて、ゴー<笑><笑>ち ノーフォリータイキックスかし投げ露骨にフーリーガンビス<笑><笑>運がいい運がいいです、はい、いやでもね、はい、まあやっぱりやってるのは人間ですからねやっぱありますよああいうことも絶対にまあこれがストツーというゲームのまあいいところでもありますよねやっぱり さあ、しかし、小田くんが出ましたねあ、なぜか、小田くんが出てきたさあ、小田くんさあ、かなりの人が、実はね、小田くんを褒めてますただ、あまりにもヘイでやってるので、はいえー、いつもとレバーとボタンの調子が違うらしく<笑><笑>ちょっと苦戦しているという話ですねヘイの方なんですか基本は基本ヘイですねあそうですかただし、ほぼ毎日います、はいはいはいはい<笑> さあリードはとにかくピンとくタイムですよ、ね。 スパイクしっかり出して、カボウケンで得点を取らさず、さすが<笑>剣を自分で使ってるだけあって、うまいですよね、なかなり知ってますね、一文字を立ちちちょパンツで止めて、立ちちパンとかショーパンの使い方もちゃんとハボウケンでましたね。 大将は近藤バルログ近藤さんもね、北関東勢なんですが、そらく仕事の都合かなんかだと思うんですけど、はいはい、割と平気にますね、はい、なるほどさあ、チューチューチュー、寄りました、<笑>さあ、出すぞ、裏ーり、裏ーり、ガードしている。 あ体力配分を見て、まあ、無りしないで感じですね、バルログはからイラこれは行くぞ、刻んでから投げて、ステラフチしましたが、キャロスパイク、超速出しいさあ、しっかりと突き走して、 キャノ ン, スパイクンが当たり負けキャノンの使いどころがうまいですね、はい、キャノンが通ればフリが通るみたいなそうです、ね、流れになってますねスパイダーアッーアップスパイダーアスパイアッーアッーリガーアップスパイダーーーーースーインース い や, ーさあちょいやートネピーが熱かった、<笑>フーリガンミス、逆に絶対通るよな<笑>割とね、そのパターンはありますね、あ今度ねうん、ああハロー、紫って来てますね、ハロー、はい、マイク、私です、紫です。 ははははいはいはいはい、はい、シカゴ の, あの海外勢のベガ使いですね。そうか<笑>トモざべがすげえな<笑><笑>あ。あんた、ここにいるだろ<笑>。あれ、帰ったのかな、帰ったのかなちょっとして。OK、さあ、えー、ルーザーズの決勝ですね。さあ、がむしゃらジャパン対お使い止めっス。 さあ先方はミルキー対ギーケンですねさあケンベガーまでこれ勝ちたいっすよねケンベガねさあケンベガですね<笑>さあ ケがベガをどう寝かせるか、ね、みたいなのです、ねはい、開幕勝利さあスカリにハード当たっておーっと、ここね3段、3段せ投げですよね投げ返されてもどうったことないですよねケは今の一文字よかったです ね, あいいね、うん、さあ、飛びコンを使って押し返せさあ、波動踏んで 間に合う勝利を出していくがここは無理せず飛み込んで飛ばしてこかして狩野剣、狩ケンここまで距離が取れましたね。まあ、ねたね本当、はい あの波動拳にアイスとれちゃうとかでも逆に面白いポイントですよねこのベガケのさあダイシン出てしまったが反撃がなかったこの今アイスとれたところを切るみたいなそうです ね, ですね気持ちを見合いにしてるので波動拳。波動。さあ黙ってこれで波動拳が強くなるー一文字上手波動拳飛ばせて恐竜 イパンでパンハド ー, ー, ー、よく打ったいや、気持ちのこもったここハドー、気持ちがこもった、今のでも大最後もよう分かるんですよね、気持ち、<笑>さあ、ここでラウール流・リュウ、勝利を釈し吉田上、中パンチでやってきますね。 飛び込んでいく。そして飛んでいく。内省流。定線20。真空出して。真空出して。地上。地上戦して行くな。強 ou し, し, し, し, し, <Hij> してます。やはりここ普通に地上戦するんだけどね。どうしても竜流力かがりますからね。大空勝利。今勝利で2回からの飛びはちょっと説得力なかった で, いですね。 いやー、この結構ラブザれで、ね、最大が得意なんですよ ね, ね、あー、ピヨ っ, っ, った、さ あ, さあこれは残機の出番というところでしょう、ここで一進一退、さあ、もみよこ、もみよことガフザンかだ、ねいや、違 う, んだよりとようか、DJ 用に取っておくのか、チュンディーもいるので。 いや、これヌ沼 さ,、ね さ, ね さ, ね、さんがいきますよね、ヌマバイソンですねああさあ、ちょっと相手の性格を知ってるような感じですが。 中小利が結構逆に正解ですよねはいはいはいしっかり当てるのと相手の犯人も犠牲させるにさあラウルかなり読み合いが当たっている読みってますよね今しかしつかんだ一回下がってバイソンの前さあどこでぶっ込まれるかさあ弱波動をしっかりよけた よくだが、どうだバイソンが、時間が10、7、6、5、4! 4さあ、ここは届かず足払い届かなルなまだ当たってたらありますもんね あ, あ, ありましたね<笑>急に減ることですね<笑><笑>さあ、内足からキャンの稼働でまずは、先手を取ったラウルだが<笑>さあ、ラウルかなり強気ですねそうですね 置いて青森、置いてあるじゃある、確定、げ。今のは2本確定だという感じで出したんだと思いますがさあ、もみよかふだ さあどうだ一応、立ち返っのセロファンもいるので残念にやってると思うんですが、井野もかなり優先やってます<笑>おどおど今のいまいい、ね、いいい<笑>だ 中, 中パで、しかしまだ終わったのら誰か仕込みなりせずですねさあここはやってきました割り込んでしかしていてちょっと早いさあ宇宙 込みがいいですね、すかしけどもち帰りましたが、あまりあここ止まなかったので、ここで来ました、おおっと、かいがってジャンクから作るよ、さあ、もんで、ここは早く上がって、ドしまグシもう一回作る、わあいったった いいですねぇさぁ…引っ越してますねぇ逆行してますねここで…あぁ…さあトーコンチュンリーキャプテンが…これトーコンチュンリーはここで確実に勝たなきゃですねそうっすね<笑>さあトーコンチュンリーは確実に勝たなければいけない もみよも美味しいところではあるそうなんですよもみよはかなり美味しいところに来ているーーあドあドンドンドンドンドンドントンドンドンドンドンドンドンドンドンドンはかドりド<笑>、ね、ンドンドンドンドンド とっチ、まあ、ュンリーはもう無理しなくても大丈夫、チュンージも持ってますからね、タッチうまいですね。上手いっすね。さ、ね、ら、あ、ま さうかつな距離がなかったですね、おこれで、ね、なんとーびっくりした、チ、は、ュ、い、ーリーサイド、もっと速い、これはかなりチュンリーペースだ。 飛んでいくか、さあ、削りないだが一度どうおカーブ垂直ジャンプキック大将ですね、大将トネピーカミ トルピーは、まあ、チェンディーもきついですが、DJ がきついですね、投げたのはトレピ飛んでいく、飛んでいく、飛んでいく、ーこれは中継区返しる、さあ、フリガー、支えて、フリガーもう一回、歩いていく。 大パンチで落としていきましたさあ、こうやってだけマジか<笑>さあ、フリガンはいけるかどうだっちゅで返しているさあ、ウィングさあ、もう一回テンションもう一回飛んでいくか、しっかりくぐっている落としている 非常にきついていください。フーリガーは返していない冷たく立ち回るとこキャノンスパイクキャノンスパイクキャノン3連発熱いンリリキャノンが当たるクラ ゲ, クラゲスパイラロ ン, ロンラララキャノンが当たる カノンが当たるカノンが当たるカこれは…これは来たしかしでもまあもう行かなあかんところが全部当たりましたね さあ、しかしこの DJ はキャラさもきつけない人も強いどうだ、投げ る, るここでザーに待っているさすが に, にジャ逃げた逃げる逃げたさあクイックでクイックでクイックでクイックでクイックでクイックでいく下段が入るもう一回 ナイスさあ、1枚で歩くが DJ も下がっていくドナー、シャワ ー, ーのパンチ、冷たい DJ の通常技、キャラク出ましたね、エアスラ、ドナー、エアスラがはり普通ぐらい、いいぞ。 キャビが近づくにはどうしたいいかウソバットを混ぜて足払いが打ちづらいさあ踏まないしかしさあったさスーパーチームよくキャロ出しましたよね出しましたよねいやあ諦めないでほしいああフーリガンはバックジャンプしているいバックジャンプや冷たいこのニ2戦いやあしかしでも ネピも大健闘しましたねルーザーズの勝ち抜けはャムシャラジャパンで決まりましたまあ置き攻め勝利で分からせていくってまあその通りですね